11時50分すでに過ぎていますが11時50分津波の到達予想と出ていますただ津波は午後11時34分頃の地震で最大震度6強を宮城県南部福島県河戸越で加速しました夜の時間帯ですななななな 今の地震度6強を宮城県南部福島 県, 県で地震がありました現在2分経過しました、えー、このあと津波の有無などの え, え さは11時34分ごろの地震で最大震度6強。